皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月25日、今月のリポちゃんのレンタル衣装は、ホップスターセットでした。これが割と評判がいいみたいで、ツイッターなどでも話題になっていました。なるほどですね。これはみんな大騒ぎするわけですね。せっかくなので、今日はこれを着たまま、フェスタ・インフェルノに乗り込みましょう。今回のフェスタ・インフェルノは、ガルドドンでした。 モンスターバトリロードでしか戦ったことはありませんがまさに力こそパワーという感じの相手だった記憶がありますいろいろと思えなければいけない攻撃があったはずですがこちらは8人もいますのでなんとかなりそうですねとか言ってたらこの有様です強烈な範囲と強さの雷が飛んできて一発で全滅させられましたもう一回遊べるドン再挑戦の2回目のパーティーはパラディンの方が強かったです ガルドドン経験者の方だったんでしょうかそもそも、ガルドドンを4人で倒す場合は、どういう構成で行くのが主流なんでしょうか今までのフェスタ・インフェルノに比べて一番強いガルドドンだったので、これを4人で倒すとか、ちょっと信じられませんね。サポさんでも倒した人がいるみたいなので、後でググります。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。